リーダーが言ってはいけない言葉について反証させてもらおうと思うんですけどリーダーとか会社の代表社長さんが絶対言ってはいけない言葉は何なのかって言ったらそれはできませんとか分かりませんとか自分は知らないですっていう言葉を言っちゃダメです。それを言った瞬間にその現場のリーダーではないと私は思います。はい、でもしそういういな自分のね ええー、まあ、知らないことに遭遇したっていう前になんでなのかって言ったらえっとねもちろんですけどその全能の神ではないから知らないねえー、ことが出てくるってことはこう当たり前のように思うんですけどこと組織の中でリーダー的なポジションとか会社の代表的な立場でいる人が部下からの質問に対して分かりませんって言われて質問に対して分かりませんって答えた時点でその時点で要は<笑> その組織 の, あの考え方とマインドセットが歪んでると思うんですね私ははい少なくともリーダーであれば部下より長く勤めてていろんな知見も豊富にあると思うんですねでなおかつリーダーは部下よりも勤勉でいろんな知識に精通しておくべきですでそのような立場のリーダーが「〇〇〇〇はどうなんですか?」って言われたら「これは分かりませんと」と、えー、自分はそのようなことを えー、知ったことがないですというふうに責任を放棄してしまうと一番大事な確信をつくような質問とか不明点を部下はリーダーに質問しなくなるということになります。でその結果何が起こるかっていったら、まあ、あの人はこれこれこれこれ知らないことが多いから、えー、自分の直属の上司に聞かずに違う部署の上司に聞こうとかリーダーに聞こうっていうふうなことを部下がしだすんですね。となるとリーダーは権威を失うし 部下のマネジメントができなくくなななってくるわけなんです、まあなのでリーダーが大事なことは何なのかって言ったら事前に出てくるねその会議とか出てくるような質問を事前に準備しておくことだったりだとか各分野においての知識に精通するということは絶対にやらないといけませんでそういうふうな準備をして部下の前では質問されたことに対して必ず全部全て回答できるというふうな状態を作っておくことですねそれがリーダーの会議の進め方だし リーダーとしてのいわゆる準備、マインドセットだと思うんですね。なんで、これを、えー、まず会社の代表であるあなたはやらないといけないし、会社の代表であるあなたはそれを各部署のチームのリーダーに言うわけなんです。で、えー、もしわからないことがあったとしても、まあ、今すぐあの直属の上司に確認しますだったりだとか、そういう社長であれば、えだ、ー、と顧問の弁護士がいるからとか、顧問の税理士がいるから今すぐ確認しますねっていうふうな形で、 絶対放棄しちゃダメなんですよ。質問に対してできません。分かりません。自分はそれをちょっと精査します。ってなると、立場的に、あの、部下より下になるわけですからね。そうなると、あの、統制することはできないし、あの、抑えることはできないです。部下のことはい。ので、そのような考え方を持ってリーダーの運営っていうものをやっていただくことはポイントだと思うので、参考にしてください。はい。だから、それ分からんわ。と言ってもそれ、もうリーダーじゃない。もう友達同士の付き合いですね。 マネジメント、絶対いいマネジメント、そのうち今できてないと私は思いますので、リーダーの発言とか喋り方を観察するのも、そういった観点で観察するのもポイントだと思います。はいえー、じゃあ、下のリンクに、えー、私のクライアントで年初3億やったりとのノウハウを出しているので、100円でゲットできるように見てみてください。以上です。